切たんです。今回はガンダムマーク2製作のパート43になりますそれではご覧ください考えた結果前回切り出したプラ板に穴を開けて丸を作っていきます のがこちらで 0.9 と 0.6 の穴を開けたものと 0.6 を2つ開けたものを作りましたこの数を揃えるのに何度作り直したことかそれではこれを使って丸を可視化してみます。 これも見にくいと思いますが、かなり想像通りになっています。次は赤色を使います。これは思ったより色が出なかったです。 これで必要な素材が揃いましたそれでは組み立ててみますが実際どうなるかは私にもわかっていません。 このあとがせなくなってめちゃくちゃ焦りました一応こんな感じになりました 正直今回も全く思った通りにはなりませんでした今回の工作では出前の緑しか見えてないですしレジンだけだとポロポロ取れて瞬着も使ったので多分それが透明度を極端に下げた原因かと思います今回の経験を教訓に次こそは想像通りの状態になるように頑張っていきます次は 排熱ダクトのフィンパーツをやっていくのですがこのパーツ奥は厚まったくなっているのにどの角度から見てもシャープに見えるようになっていてこれまでのようなフィンを作り変えるという工作の必要性はなさそうです今回どういったデザインを入れるかはだいたい決まってはいるのですが細長いパーツなのでそのモールドは入れられるのかどうやったらできるのか 他に方法はあるのかを考えるのに少し時間がかかっているため先に決まっているここの逆エッジの筋彫りをやっていきます。 とりあえず決まったデザインがこちらですそれでは筋彫りしていきます。 じりが終わったのでバテで傷を処理しておきます組んでみるとこんな感じになりました。 続いて正面のこのパーツをやっていきますデザインはこんな感じにしようと思います。 それでは、筋彫りしていきます。 ここにはプラチップを入れる予定なので、深めに掘っておきます。いかがだったでしょうか。今週の動画はここまでになります。 それでは、また次回でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。